6代目です、えー、先ほど当店の軽トラックを車検に出してきましたで台車の、えー、サンバーバンで帰ってきたわけですがどうも違うとエンジン音がなんかやたらうるさく感じるような気がするそういえばスバルサンバーは 今, 今はダイハツの OEM 品になってしまっているということで、エンジン値も変わったということでしょう。なんとなく、軽トラはサンバーという、私にはなんとなく、寂しい印象を受けています。サンバー版も良かったんですが、ダイハツ版 OEM、 うん、まあ次はそれを買うしかないんでしょう。買うときはですね。まだ買わないですけど。えー、スバルサンバー、車検に出したよ。六代目。